帰ったずっとー。あ、ジョニー。ひ、ベイビーたちいい子にしてたか。今日も空がパーフェクトに青いな。いやー、いい日だ。リープさんがどこだ。ごちそう作るよりトレイ。それどころじゃないんだよ。 何メイが家出だラムレザルにジャパニーズのことを聞いちゃったんだそれで奇病だって言われてひどく怯えちゃってラムレザルなんで勝手にあんなもんに会いったごごめんなさいでどこに行っちまったんだいそれがわからないの補給のために停泊して気づいたら。 今はチップさんんが探しに行っててくれてるんだけどどうしようあの子みんなに病気がうつるかもって考えてんだよあのバカだいやー全部俺の責任だくそーみんな手伝ってくれ全員で手分けをして探すんだ お腹すいたな。 のガキがたく手間かけさせやがったよこんな真っ暗な山の中にむやみに突っ込みやがった俺様の忍者アイアンとノーズがなかったらそう直うしちまうとこだったぜどどうしてここに お前の仲間に頼まれたに決まってんだろうがそうじゃなくてバビロンに向かったんじゃなかったのなあ俺の体は1つだ同時に2つの場所に行けるわけねえだろうがだからそうじゃなくてうんありがとうよしお前がどうして家出でしたかなんて聞いてる暇はねえ さっさと仲間のとこに帰んなだ、だめだよラムレザルが僕は奇病だって言ってたもんみんなにうつっちゃう病気かもしれない<笑>ラムレザルに何を言われたのか知らねえそれはお前だけの問題じゃねええこうしてる間にも心配した仲間たちはきっと必死になってお前を探してるぜでもでもじゃねえ このままお前がずっと見つからなかったとして。仲間たちはそれを忘れて楽しい日々を過ごせると思うか仲間をなめんじゃねえぞ。だったらだったらどうすればいいの僕一人のわがままで、みんなを巻き込めないよ。も, もしかしたら、世界中に影響があるかもしれない。世界と来たか。いいか。 俺は何でもかんでもうまくいく選択なんかこの世にはねえと思ってるだからもっと自分勝手に考えてもいいんだよそんなこと例えばだ世界を救うために誰か一人を犠牲にしなくちゃいけないとするえそん時偉い奴らは迷わずそいつを切り捨てるだろうそれはそれで間違っちゃいねえだけどよ 偉いやつらの世界と切り捨てられるやつの世界は同じじゃねえんだ楽しかった思い出好きなやつうまかった食いも故郷の匂い切り捨てられたやつにとってその記憶と経験が世界の全てだ自分が犠牲になれば他の多くの人間が助かるそれを知ってもなおそいつが世界を敵にして戦うと決めたら お前は、それれを責められるか あ, ああならよお前の世界ってのはなんだ僕の世界そうだお前が一番に思っている世界なら大切にしたい世界だ僕の世界はみんなだよジョニーやエイプリルジェリーフィッシュ海賊団のみんなだよそれは偉いやつらの世界だ 大切かうんそうかだったらわかるだろうお前の仲間にも世界があるそれもきっとえらいやつらの世界より大切なんだそしてその世界にはきっとお前もいるんじゃねえのかほんとたくお前はガキなんだから嘘をついてるかどうかは 人の目で判断すればいいんだよ分かったら、さっさと戻るぞうんでも僕、ガキじゃないよああ、分かった分かったじゃあ何歳だよえっとね<笑> What? Amazing... Amazingation! ねえジョニー<笑>エイプリルそっちにはいなかったかうん近くの村で聞いて回ったけど誰も目を見てないってこんなに探してるのに見つからないなんて変だよそうか山の方に行っちまってるかもしれないなよしもう暗くなって来ちまった お, お前たちは船に帰って休んでくれ ジョニーは俺は山に入るそんなジョニーだって休まないとずっと走り回ってるじゃない心配するななにちゃんとメイは連れて帰るぞ違うよジョニーももう限界でしょだったらぶっ通れるまで探すわダメだよってあっ ん<笑>ほら、行けよメい。お、お前…みんな…奇病だって言われて…みんなにうつるかも みんなも奇病になるかもみんな死んじゃうかも せ, せ世界が滅びちゃうかもでもぼくみんなと離れたくない。 シューバカーローはは、<笑>よかった。皆さんお揃いですね。せ、先生に。はい。さ、これで大丈夫。 よかったなメイいやそれにしても先生やけにグッドタイミングで現れたなこっちから行く約束だと思ったがそのことなんですがジョニーさんちょっといいですかななんだ時間がありませんまずはこれを。 これはワクチンです。定期的にメイさんに投与してください。ヨ量用法はこのメモにん。そしてこれも。処方箋です。私の身に万が一のことがあっても、これがあれば大丈夫。他の医師や薬剤師でも、調剤できます待って、くれ定期的ってのはどういうことだ残念ながら。 現時点で私には根本的な治療はできないことが分かりました。ですが、急ぎでこの一時的な処置をする必要がありました。急ぎってそういえばお前さん、は随分と顔色が悪いぜ。それにもしものことってなんだ一体何があったこれ以上は言えません。俺は信頼できないか。 メイの恩もある力になりたい気持ちはありがたいのですがそういう話ではないのですこれを話せば確実にあなたたちにも迷惑がかかるでしょうジャパニーズは我々の想像をはるかに超えた秘密を抱えていたのですジャパニーズの秘密私はこれからそのことに関する調査のため とある人物にに会いに行きますもし誰かにファウストから何か聞かなかったかと問い詰められるようなことがあっても下手にかばい立てせず何を聞いても答えなかったと話してください、うん、そして最後に一番大切なことです今後メイさんを絶対にコロニーに近づけてはいけませんコロニーだけには。 てめえ逃げるんだその少年の目的は君たち全員だまともに戦って勝てる相手ではない手に気をつけろなるほど催眠術か何かの類か 逃げろおいおいお前さんまさか一人で格好つけるつもりかあったりめえだ俺は大統領だからな奴がどこのドイツだか知らねえが金を交えて分かったろああ強いなそこが知れない俺とお前さんの二人がかりで勝てるか分からんふざけんなあんな奴は俺一人で十分だ だがな今考えるべきは誰が強いかじゃねえ誰が女たちを安全に逃がせるかだ俺は船の場所を知らねえみんなは船まで全力で走り振り向かずにだあの野郎は妙な天術を使いやがるどこまで追ってこられるかは知らねえが 場所を特定されないように移動し続けろチップお前さん国を建てるんだってな投票してやるから死ぬなよ大統領<笑>てめえは投票権の前に市民権を取りやがれ。 聞こえるかはい北極星が正面に見える地平線から26度1時38分の方向にフロイドローズの塔だ位置を特定しました何人かぶっ倒れてる誰かよこせわかりましたお頭は見たこともねえバケモンと交戦中だ特徴は人型のベッドに男のガキが縛り付けられている ガキの身長は1 6 0トル程度髪は紫短髪白人眼鏡外見から予想される年齢は10代半ばから後半<笑>寝たままベッドに乗って動いてやがる暗くて目の色は分からねえ服はどこかの入院医のようだが特定できるか人型ベッドの視点で記憶照合結果はゼロですが特徴が合致する少年なら 128件まで絞り込めました他には戦闘中だそんなに細かく見られるかお頭しら。わかったぜアンサー全身に入れ墨のようなもんが入ってるトゲ模様のようなシンプルなやつだお頭お頭 よく聞けそこのガキお前の特徴は大体い掴んだどこにいようと必ず見つけ出してやるだからもしお頭の身に何かあってみろ必ず追い詰めて殺してやる 私は君のトリックを知っている分かってしまえばさほど脅威ではないザトウはこの死に損ない元老院名ザトウの扱いはもっと厳重にすべきだったんだこれは致命的なミスだぞさてどうする君の目的とか 正直どうでもいいですだが君は私のミリアを傷つけた相手が少年だろういささかのためらいもなく殺す程度には私の感情は高ぶっているが戻っておいでベッドマン、うん、気を使ってくれてるのかい 心配しなくてもこの程度の状況は問題にならないそうではないんだ優先事項を変える優先事項そうだ現時点で最も面倒な情報を持っているのはザトだろう厄介が長引く前にここで始末をつけるべきだと思うけどね僕のこのうつうつたる気分を解消する道具として盛大寛大イリュリア内でユりかごの仕組みに感づいたものがいる 想定より展開が早いね。確かにそれならばザトウにかまっている暇も意味もあるそうゆりかごの羽化だけは決して妨げられてはならない了解したよふっ、<笑><笑>言ったか ザート君みっともない姿をさらしてしまったね い, いえ彼の攻撃にはちょっとしたからくりがありますそれを知っていればあなたが不覚を取ることもなかったでしょう是非とも聞かせてほしいものだねだがそれよりも火球の要件がある我々は連王のもとに行くはずだったなるほどイリュリア連王カイキスクですか どうやら我々は同じことを考えていたようですね君もええしかし居場所がつかめずじまいでなるほどしかし驚きましたあなた達たはミリアと共にイリリアにいるものとばかり思っていましたがうん先ほどの少年に連れてこられたようだだが待てよ君がここにいるということは ええ、ここはウィングルの辺りですなんとそんな遠くまで私もその正体までは分かりませんがどうやら彼には常識では測りきれない特殊な能力があるように思われます一度は読みの世界をさまよったこの私と何かが似ている冗談ではありませんザトウ様と似ているなどとまあ悪趣味な服のセンスは似てるけどね おお、君たちミリアベノム気がついたかはしかし面目ございません申し付けられていた役目を果たすことができませんでしたあれが相手ではやむをえまいとにかく皆無事で何よりだザトウ様<笑>それにしてもあのベッドの子また来るかしら 劣勢だから退却したって感じでもなかったでしょ<笑>もしかしたら我々次第かもしれないどういうこと聞かせてくれはい彼は戦いの最中一言も言葉を発しませんでしたが時折何かの指示を受けているかのような素振りを見せていましたそして彼が現れたのは 我々が連合に情報を届けると決めた矢先つまり何者かが俯瞰から世界を監視し都合の悪い存在や言動に対処しているのではないかとうーん見事な観察なんだ、うん、相手は元老院か申し訳ございませんそこまではだとしたら情報戦は敵に分があるわね 悠長に構えては状況が悪くなる一方でしょせめて連王の居場所さえ特定できればなこんな僻地ではもう個人用の法力通信は役に立たないわねどこかに移動しないとそれなら当てがなくもないわねと言いますと連王もおそらく元老院の息がかかる場所を避けているはずだだとすれば うのずと行く先は絞られると思うが<笑>なるほどうまくいけば合流もあり得るスレイヤー卿私が向かいますすべてが脚本通りとはいかないね少々疲れたよああご苦労様ところで 脚本の変更は構わないが不測の事態がこう多くては体一つでは足りないな僕の絶対確定世界のために我々のだベッドマン私のこともちゃんと仲間に入れておくれよそうだったね悪かったよしかし君も物好きだね本来ならば君の目的はソルバッドガイの覚醒だけでいいはず私はね 100% の結果では満足できないんだ 200% それが私にとっての満点だ僕もディライラもこんな体質で生まれてきただから友人なんて生まれてこの方いなかった現実の世界でも夢の世界でもねでも今僕は初めて友情と呼べるものを感じているよ こんなことを言うのは気恥ずかしい限りだけどねいや光栄だよ本当を言うとね君と会うまでは僕一人でもこの計画を実行する青写真があったんだえ<笑>まあ、ま命を大化にしなければいけないほどの無茶だけどねだから僕の力の余剰は君の 200% のために使ってくれ 絶対確定世界のために絶対確定世界のために